はーいどうもこんにちはこの動画ではアドビ l イラストレーターを操作しやすい画面に設定する方法をご紹介していきますイラスト制作は時に何時間何十時間とかかることもありますのでその作業効率を上げるためにも一つ一つの画面設定はとても大切になってきますということなのでこの動画でしっかりとそのやり方を見ていきましょうアクションまずはアドビ l イラストレーターを開く画面です ここで新規作成をすればプリセットを使用することができるようになります横×高さのサイズがいろいろとありますのでこの中から目的に合ったサイズの画面を選んでいきましょうこの画面サイズは自由にカスタマイズをすることもできてカスタマイズしたものは保存済みの中に保存されますもしウェブサイトや印刷物を作成するのであれば一から作るよりもプリセットを使った方が手っ取り早いことがあります 例えばモバイルを開けばスマホのサイズに合わせたサイズのプリセットを見ることができますイラストを使ったウェブサイトやアプリはここから選んでいってもいいですねそうしたら続いてはウェブのところですここもウェブサイトやランディングページを作るのに最適なプリセットがたくさん揃っています一から作らずとも最初はプリセットを触りながら慣れていくのもいいかと思います 続いて印刷のところですがここでは名刺だったりポスターもしくはハガキなんかのプリセットがありますフィルムとビデオのところには youtube のオープニングとかに使えそうなグラフィックのサンプルがたくさん揃っていますねアートとイラストも同様に独特なものが揃っていますはいってな具合でこれを選んでもいいですしこのプリセットの詳細のところで詳しい調整は自由に行うことができますのでやりやすいサイズや名前で始めていきましょう この詳細モードというのを開くとカラーモードというのが出てきますがこの RGB カラーではレッドグリーンブルーの3原色を使ったカラーモードで作成しますよくスマホの画面とかがぬれるとわかるかと思いますが赤と緑と青の色が画面に映りますこれはモニターが RGB カラーで構成されているということですね 一方の CMY 系カラーはシアンマジェンダイエローブラックの4色を使って作成していくので普通はこちらのカラーモードでいいでしょう。ラスタライズ効果のところでは高解像度で設定をしておきます。はいこれで作成をしておくことで早速イラストを作成していくことができます。ということで今回はワークスペースつまりこのメニューのところにあるバーを細かく設定していきたいと思います。ここで拡大しておくと見えやすくなりますね。 まず早速なんですがイラストレーターのこの一つ一つのメニューバーは取り外すことができますウィーンアチャンってな感じで動かすことができますそしてこのパネルと呼ばれる一つ一つのメニューも選択して切り替えていくことができますねもしもここで例えばブラシのメニューを見つけたいよーと悩んだ時は上のウィンドウのところからブラシを選ぶことによってわざわざ画面で探さなくてもブラシのメニューを見つけることができます すするるととここにあるというのがわかりますね最初のうちはこれで慣れてみましょう先ほどのウィンドウのところのブラシのチェックマークを外すと今開いていたブラシのパネルは閉じることになりますさあということでこんな感じで作業で使うメニューを揃えていくことをワークスペースの設定と言いますそしてこのワークスペースのプリセットはすでにイラストレーターの中に準備されております ウィンドウのワークスペースに進むとここには Web を使うときやテキスト編集をするとき用にすでに準備されておりますもしメニューが乱れてしまったら初期設定を押すことによって一番最初の位置にメニューは戻ります例えばここでテキストの編集をしたければテキスト編集を押すことによってテキストを書くのに便利なワークスペースが出来上がります試しにテキストを書いてみましょうまあここではテキストツールを使うことで文字をいろいろと書いていくことができます 試しに何かしらの文字を書いてみますはいそしたらここで文字の変形とかもできますし横のメニューではすぐに文字の大きさを変えることもできます文字のデザインであるフォントもここで決めることができますしその上には色を変えるアピアランスもあります非常にテキストを編集するのにやりやすい画面ですね さあここであなたがイラストレーターの操作に慣れてショートカットキーを使えるようになったとしましょうショートカットキーを使うことでここにあるツールバーは使わずにキーボードのキーだけで道具を切り替えられるようになりますそうしたときはイラスト作成に集中できるようにツールバーのここからスクリーンモードを変更することができます集中してメニューも何も見せないでほしいというときにはこのフルスクリーンモードを使うことによって書き込むだけの画面だけを表示できるようになります さあここで少し作業をしてみましょう例えばキーボードの V で選択ツールを表示してこのテキストを動かしていくことができますキーボード P を押せばペンツールが出ますのでこれを使って直線を使った図形を描くこともできますキーボード B でブラシを出せばブラシで自由自在にイラストを描くこともできますね まあ、こういった感じのショートカットキーはツールバーの横とかにも書かれていますしこれからご紹介している動画の中でも表示しておきますので使いながら慣れていってみてくださいはいこの画面を終了する時はエスケープキーを押すかもしくはキーボードの F を押しましょうそれではこれからこの画面をあなたの使いやすいようにカスタマイズしていきましょうまずはこのレイヤーパネルですがこのパネルは素材のレイヤーを確認するためにとてもよく使います これをツールバーの横に配置するときはドラッグしていって青いマークが出たらこれを離しましょうするとここにパネルを移動させることができます逆にあまり使わないパネルがあったらこれを選択しておいて右クリックから「閉じる」を選択しておくことでパネルを閉じることができますちなみにレイヤーパネルのレイヤーは下のところから新規レイヤーを作成しておいてそこにパスをドラッグドロップをすることでレイヤーを分けていくことができます そしてこのレイヤーの順番自体もドラッグアンドドロップで変えていくことができますのでドラッグアンドドロップ最強説でございますこうすることで素材ごとにレイヤーが対応しておりますねさあワークスペースのカスタマイズの続きですが今度はウィンドウのところからパスファインダーを表示させていきましょうパスファインダーのパネルはこれもよく使いますのでレイヤーの下のところにドラッグしていって設置をしていきましょう 同様に整列や変形もパスファインダーと並べて同じところに設置していきますこのパスファインダーは何に使うかと言いますと例えばこの図形を alt キーでドラッグをすることによって複製することができますねこれで重ねておいてパスファインダーを使ってみると重なった部分だけを切り抜くことができますこれはドーナツ状のものを作ったりするときに使ったりします はい。とまあ作業していきながら分かりやすい配置を見つけていったら最後のこのウィンドウのワークスペースのところから新規ワークスペースを選択していきましょう。そうしたらワークスペースの名付け親になることができますのでオリジナルというふうに名前をつけておきます。はい。こうすることであなたが自分でカスタマイズしたワークスペースを保存しておくことができます。 これで例えば別のワークスペースに切り替えたとしてもいつでも今のオリジナルワークスペースに戻ることができますのでぜひともあなたの好きな画面へとカスタマイズしてみてください。はい、ということで今回の動画は以上です。楽しんでいただけたでしょうかそれではここまでご覧くださり本当にありがとうございます。スキルを身につけ新たな世界へ挑戦するヒーローとなれ。いつか会える日を。